本殿にれ、礼直る改めまして、会場の皆さん、こんにちはこんにちは<笑>神奈川県横浜市の自由と申します。踊り子一堂、全力で踊らさせていただきますので、えー、手拍子、お心拍子にて、えー、応援のほどよろしく 空では暮れに飛ぶ鳥眺めれば月見<音楽>ガーズ声が と聞こえる方に歩み進めば森の中やってきました俺たちは自由今宵の演目はさあ皆さんお待たせしましたこれが クラスは輝く1投数輝く ALSE- さらに新メンバーの加入でさらにパワーアップした横浜の元気よ